手には包囲があります。右手は夜の方位、左手は昼間の方位を示します。手のひらの血色で開運方位は判断します。血色が綺麗なピンク、少し赤らんでいる部位にあたる方位が良い方位だと見ます。血管が浮き出るような。赤らみは怪我や事故に注意の方位、茶色っぽかったり、黒ずんでいる。印象を感じるようだと運が下降する方位です。そして病的な色だと。 ミスや恥じるようなことが起きる可能性がある方位と見ます私たちの体は地球の方位エネルギーを常に受けています電磁波の力で人間は形作られ守られていますそして細胞破壊も同時に受けています地球の力を私たちは脳で自覚することはできませんしかし体はそのエネルギーを常に感じています そそしてて必ず体ののの外部部に現れています。す。一部が手のひらです地球上どこにいてもどの方向に向いて生活していても体は地球から与えられているエネルギーを補正しながら吸収しているのです。